僕も旦那の方もさくらんでることはんでるこはただトークとかじゃなあただトークとかじゃなあ。 聞いたらテレ東のテレ東の<笑>全然知らないわ全然知らないわ聞いたことないわ違うよじゃあ時のところに来たの<笑>時のうちに突撃ですよ突撃行くじゃあ行きましょうマジで今日初めてだから、はい、ちょっとピンポンのとこまで行ってみましょうはい、うん、ここは全然あん何ん うん、マジではははい、い、いいいよろしくくどどううう一緒に見に見行んんんだけど、はい、そのこれ海外出張すすいこんななですすこののねかまあわ、 でね、時々。はいこれはねちょっと実は原田が1個し仕込んでましてねほう条件もらったじゃないですかはいえー、っとそんな条件は関係ない物件来ましたほうなのでまだ見てないと思うので、はいえー、まず見てもらってはい、えー、その後、ここはちなみにおいくらですか?」と聞いてくださいわ<笑><笑>かりました、はい じゃあ、はい、内見行きましょうはい、はい、お願いします、はい、じゃあまず早速はい。玄関来まして玄関なのに扉があるということは、うん、でかい横の扉、うん、はいウォークインシューズこれ入れますかこれクローゼットになるんですかこれ入れましたシューズインクローゼットシューズインクローゼッ ト, ゼッ ト, ゼットいいです ね, いいですね広いですよこれ全部、ね、靴 とかまあ靴以外にも入りますよね。まあ消火器とかもありますよ、ね。チ ャ, チャ折りたたみチャリンコとかも入るんじゃない？ああ確かにそうそうそう。まあスーツケースとか、うんうん。いいですね。いきなり入り口から。はい。さあじゃあ次どっち行きます？こっち行きましょうか。右行きます？は<笑>い。はい。ここがトイレ。え広トイレ。ちょっと見てみましょう。ここ縦長です。これ広いですよ。こんなわ。 このパウダールームですね完全にはいはい、うん、でかいな、はい、ここ相当いいお値段するんじゃないですかいやいやまだ言わないですよ<笑>まだ言わないまあまあ、まあ、見てみてはいはいはいこっちは、はい、こっちもなんかありますよはいバ、はい、ーンおえこれって部屋何何のやこれおーオークインクローゼットですね 完全になんいわゆる洋服部屋でしょ。洋服部屋ですね。はい。二つあって、しかも広。ああええ上もあって、こうあるんですよ、ね。衣装部屋ですよ、えー。完全に。だからあの時ど の, のあの T シャツがいっぱいここに飾られるんですよね。ああそうですねいつかね<笑>ユニフォーム<笑>ユニフォームユリレーティングね。 額縁に飾りたいと思ってたんですよ、はいはい、こ, れこれだけでこんな広さがあるってことはやばいですよもうやばいですねもう こ, こもうこの中でやばいです ね, いですねはい。まだねメインの部屋行ってないですからね封印されしこの、はい、扉開けます行きましょうはいえいうわなにこれめちゃくちゃ響くやばうわなんか上にもあるしうわうわメゾネットタイプってやつじゃないですか 2階建てだマンションなのに2階建て<笑>これをメゾネットタイプっていうんですね、うん、この、うん、えっっめちゃくちゃ声響きますね本当 だ, だ, だ, だ, だ, ほんとだうーわえー、ここないこれテレビとか置くのかな巨大巨大テレビスペースですよ だ, だから100インチレベルじゃないでしょうこれだから孫が2人寝れますねえあれあのああさっきのところで マホさんにはもう豪華すぎるクローゼットでしたわ。<笑>恐縮しちゃうかも恐縮しちゃうと思います<笑>はい。え、これ上の前に、えー、なんかこっちになんかある。こちらキッチンですね。はい、キッチンも部屋になきゃですよ。やばいよ、これ。ほら。四個口。これはやばいわ。そしてオーブンもあります。はい。はい。そして L 字になって。あ、これゆっくりしまうんです。 ゆっく り,、はい、っくり出ままれしし、したねねはははははははいいいいいいいないやこののですじゃあ行ってみましょうか。うん っ て, ってか天井高っでかっ小窓もですからねいやいやいやさ階段を、うん、いやこういうところにどんな人住むんだろうなぁ<笑>いやいやだからそこを先陣切ってもらって<笑>この日本の e スポーツの<笑>はいはいはいはいヤバいですよこれははいはい、はい はいはいはいはいこういう感じですよねはいはいだからこう下にこうこうでしょうねああ、うん、えーえー、いい部屋があるんだでもこいい絵いい家だわいになってますいい絵になってますいい絵、いい絵これは よ, よく頑張ったわ今まで<笑><笑>いやあのまだ早いですよそれ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 閉めますはいはいはいは い, はい、はい、すごい、ね、なここしかし本当にこれはすごいもうこれもう ね, うね 明, らあも明らかですねここははいバスルームでございます出ましたあえっえっ備え付け何かどうなっておドラム式あらしかもなんかちょっと横文字が海外のやつなんじゃない海外のやつっぽいてか、うん、ドイツっぽいねあいやででこれを いい出ました透明エ ロ, エロいっすよでこっち外も見れるとうーわーでなんかついてるテレビもついてるはいはいはいはいはいええー、ここから見られますねはい確かになんか外国のホテルっぽいですねいやーこれはすごいよ、はい、はいはいはいはい でこっちまでほんでベッドルームだったトイレベッドルームがあるんですか、はい、いやベッドルームはベッドルームはないのかなここになるのかそういうことかだから2階に要はお風呂入って犯人がってトイレ行って寝るっていうパターンじゃないで朝起きて1階に降りて、はいはいはいはい、料理食べてみたいなことでもここまでくるとなんかもう窓でかすぎて車高とかもしっかり考えないといけないから大変そうだな、うんうん、確かに あとカーテンがね。そうカ ー, テンカーテンこれどうやってつけるんですかこう。<笑>カーテンでもこれどうするの。あのあ正式のあのするんですか。こんなカーテンさすがにない。ないっすよね。<笑>縦長のだってこれ4メートルぐらいするじゃないですか。メ、ね、ートル。ウィーンってやつでしょ多分。ウィーンって降りてくるんじゃない。あええー、多分そうだと思うよ。はいはい。でもトケトク内になれば多分これそれを使わずカーテンつけるんだろうね。 <笑><笑>まああの<笑>しっかりした車高は必要ですよねす寝る6メ ー, ターぐらいのカーテンつけてほしいねだいたい明るくなっちゃうからなはいはいはいそうだからこの目黒から品川は見られないのかあ分かった目黒からこ中目黒まで全部見られんじゃない あ, あっち側はだから虫になるんですかねはいはいはいはい いやここすごかったっすねこれはやばいよこんな物件あるの初めてですね初めて来ましたね、うんうん、こういうところが都内でそうまあ時蔵さんぐらいになれば ど, どのぐらいなんですかこ こ,、ね、ここら辺のこの価格帯はここだからだからまあ大した額じゃないんだけど64万64万って <笑>ちょっと手が出ないですわ、それは、ほらもう e スポーツリードしていかないと<笑>いやー、でもこういうところすんでね、あの華やかなところを見せたい気持ちがあるんですけど、そ う, そうだね、ちょっといった保留お願いします一旦た保留する、はい、ただでも、これ、どういう人がするんですかね、いやだからもう、成功した一人、成功者、えー、だから、そこはほら、マッチングしてるから、まあそうですね。ね ね、うんここでいったん入れさせていただいてだ皆さんもこういう物件ありますのでそうそう、まあ、もし気になる方いらっしゃったら、まあ、概要欄に書いてあると思いますのでそちらでコメンタクト取っていただいてしかしこれは本当にすごいな、はい、こんな物件が都内にあるのか面白いですねこの天井ですからね最上階最上階ならではですよ最上階が2階建てになってるってころでしょう、うん、面白いなさすが はいじゃあはい、はい、考えるということで、はい、考えておくということで、はいはいはい、よろしくお願いいたしますどうぞあいけきますお願いしますおおどうぞおおこれは綺麗でございますおいい感じですか作家でございます。 あらー白いっすね。まあなんかちょっと入っちゃいましょう。あ、う、あ、ん、出がいいから靴揃えちゃうから。完璧に完璧に新新新ですね。なんか新築の匂いするもん。 ベッドルームなのかな。こ, こ, これでしょうか。ああ、筋トレルームする？だから配信 a n 筋トレルーム？ここに並びそうですね。ああ、でもねちょうどいいぐらいね。今もこのぐらい？今おそらくこのぐらいいだと思います。いいじゃないですか。これはクロゼットかな。あ、そうだ。クロゼット。なるほど。 日当たり絶好調ですねこっちは何向、うん、きになるんですかこれだから東から上がってきてるからはい、大丈夫これだからか南東向きございまあ、れも南東一番いいよ、うん、日は入りますよ、ね、そうそう、長い間入りますよこっちがキッチンなのかなあはい キッチンででででででででごござざいいいいいいいいままますすすすすこれれれああん各部屋にんッ白よいいですね口口、まあ、僕は絶対にらないです完 璧, 完璧3ですつのそれプラス洗浄機かもちろん、えー、なんですか 大体ついいてるところが多いんですかある程度グレードがあるとあついてますやばヤバいよねゆっくり閉まるやつじゃないゆっくり閉まるやつそしてリビングとあと部屋が2個ありますよさらに2個か2個ほらーこっちが、はい、はいはいこっちがこっちはっ、まあ、はいはいはいはいはいはいはいの中でいはいはいはいはいはいはい ちなみに、最上階ですからね、これこれでもの方通りに面してる割には、うん、静かです、ね、静かさあ、そしてもう一部屋、うん、もう一部屋、こっちありますねはいね。クローゼットありありますね、いい感じに いない、な誰か行ったら怖いよ<笑>はいさあ、これがどこでしょうこちらが、まあ、お風呂お風呂前の洗面台ですね洗面 台,、ねまあ洗面台ね、の収納ははいはいちへですねあっちへですねありました で, いい で, すよ、ね、でお風呂お風呂、まあ、洗濯表記あるとして、はいはい、おい。お風呂はかなりのいい感じじゃないですか、はい レいい、えースクローゼットが玄関に。 入ってすすすああああるここれあれか説明書あ、はい、あれも十分入りそうそうです、ね、うででねいい感じですよ床んだだのエリアだけずるいね。 ここまで来ると感想はどうですかここは感想。ここは20丸です素晴らしいなんとこの物件あそこにスカイツリーがすぐ見えるところですなんとちょっと逆光だからピンと合わせますちょっと待ってください見えますかね絶好の見晴らしでございますスズームしておきましょうかこんな感じですこれ夜綺麗ですようんこれまずいね じゃあ、他も見てみますか。そうしましょう。はい、じゃあ、他行きましょう。はい。どはい。やって参りまいりましたよ。こちらの物件でございます。はい、じゃあ、見てみますか、はい。はい、行きましょう。まずはいはい、シューズ。シューズ。 今めっちゃ多くないこれはすごいシューズ入ります。ま<笑>あうち、んうん、結構靴は多いんでこのぐらいあると思うな分、ね、<笑>いま10個です。はいはい、はい。マッチング。リビング。<笑>はいはいはい。こちらの物件は新築ではないということなんですが。うん。すごい綺麗、ね。綺麗ですね。 これなんから食器棚じゃない。長い収納、うん。これ助かりますよ。だからあのトースターとかそういうところいねえんじゃない？あ収納がすごい多いな。でもこれ綺麗だわ。結綺麗ですよね。ここは築10年ぐらいだな全然。あまたある。出ました。食器を洗うやつね。隣接な。はいはい 引き出し側の引き出しゆっくり閉まるやつだな。<笑>どうでしょう。それそれ引き取戸でしょ。取れ引き。それちょっとやってみましょう。はい。ゆっくり閉まるやつ。ふわっと閉まるやつ出ました。なんと廊下がある。あはい。廊下がさ長い廊下ありますね。<笑>廊下があります。これ収納。はい。お入りそうです。収納ありますね。プロテインがたしかに。はい。はい 廊下があって。左に、はい。部屋その一。その一。ああここさっきのリビングの。はい、はい、はい。つながり。なるほど。ここはだからもうまさにこう、開始アンドトレーニング系な、ね、そうですね。部屋になりそうですね。で、これ、バルコニーの。バルコニー。つながりの。もう一部屋ここね。そうここベッドルームなのかな。 うすでそういけそう。空間広そううんうんうん。し、う、て、ん、収納も収納ある。はい、大きいね、うん。収納がなんかすごい充実してる物件かなと思います。各部屋に。これ大きいな。これは助かるね。こっちが水回り、うん。はい。はい、まあもうもう問題もないでしょう。何の問題もないです。 でね、やっり綺麗だね何回も言うけど、ねうん、洗濯置き場洗濯置き場はい。ます。そしてお風呂はあ風ろうんあえやっぱりこれなんだ今の冷蔵庫の高いところはふたがこういうふうにあるんだろうトイレ見ましょういないいないおっでも手洗うとこあるじゃんありますねああいい トイレとー、まあ<笑><笑>まあ、がるだ、ね、はい。ではい、でさあ グルさんここはどうです？ここ非常によろしいです。非常に良 い,、はい。ここはですね、まあ前に住んでた方がいらっしゃるみたいなんですが、えー、それを感じさせないこのリフォームプリ、うん、リフォームおそらくされているんじゃないかということで。なるほど。で、えー、あの値段もですね、まあのそんなになんなく高くなくて、バランスが非常にいいんじゃないかなと思います。で、はい、ランダム広いし。ね。 はい、ツリーさんがいらっしゃいますよ、全、は、部、い、部屋に床暖房がついて、出ました、床暖房とかエアコンも、そして、こうして、このスペースがあれば、孫さん、喜ぶなぁ、<笑>まだ、あ、出てくるんじゃない、そろそろ、マジでマジでそそろろほら最大の特徴じゃないですか、こっち。 こっから、ちょっと今日は天気が悪いけど曇りなんですがお花見が部屋からできてしまうという、はい、こんなところに眼鏡が入っていったら壊れるからねだから多分ここに、ね、原田さんが住んでたらこれはグラサンになるわけですあそうですね、はい、<笑>で読み物が漫画になってますか、うん、そろそろ決断の時ですよはい、えー、私時々が決めたのはこちらの物件になります